レースってあの、あのレースと一緒やろあの、カーレースとかと一緒で、こう、こう、まあ、なんていうの、この、時計の針がチクタク、タ進んでいくるみたいな感じ、あー、はい、もう、みたいなー、あの、次元爆弾爆発するまでの、こ う, <笑>う、みたいな時間の、こう、感じが出て、これもだから、オーバーとかじゃなく、タイムイズオーバーじゃなくて、レーシングってとこと、このエンブレーシングってことがすごいね。 言葉ですごい好きやこの中で、なんかこう、ちょっとハラハラ感が。ハラハラ感が。あるじゃあ、ええー、こんにちは、黒田和義です。ええー、深尾太子さんです。よろしくお願いします。ーすまあ、太子ちゃん、は僕の大好きなジャズシンガーなんですが、ええー、今回からその。 ジャズの曲を深く掘り下げていこうということで、うん。大丈夫ニューヨークどれぐらい住んでたんっけ？ニューヨね、えっ、ー、と二十二年、九十八年からずっと行ったり来たり行ったり来たりね。うん。そう。帰ってきたときにちょいちょいね一緒に演奏したりとかしましたけど。そうそうツアーで ね, ね, ね、うん。楽しい演奏でしたが、えー、今回はこう最近最近好きになった曲。 そうね、そう、今回はね、あの、このコロナで引きこもってる間に。うん、なんか、会いたい人に会えないなあっていうのとか、いろいろ思ってて、うん、出会った曲で、こすごい心に響く曲があって、それこれ。うんまあ、ね。これ、ミュージシャンもものすごい、こう、インストでもよく演奏する曲なんだ。ああ、それは、と、後付けで知った。ミュージシャンの人、よく知ってるよね。これ、どっちがつど、ボーカルの人なのか、知らないかもしれないぐらい。あ これはね、ビル・エマンスが、あのーねね、ま、あねえー、っと、トニー・ベネットと一緒にやってるや ん,、うん。だから、このあの、ダーン・チャンっていうあの、リフ、あれはあの、うんうんはい、ちょうどマイルスのバンドに寄った時に、うんはい あの、うん、あ, あいうモードを作り始めた時にビエヴァンスが作ってるあのあのなんてバッキングな感じ あ, あのもともとバーンスタインのやつ聞いたけどバーンスタインね作曲バーンスタインだけどバーンスタインのやつはもともとこういうバッキングじゃないもんねだそうじゃないねうんそうそうだからあのエヴァンスのあの演奏はすごい印象的で、ね、印象的そう、まあ、日本人みんなエヴァンス好きやからうんあのアルバムもねすごいみんな聞いてる、ね、そうそうそうそうそうそうでまあこの 曲の解説をしていこうかなと思うんですが「オン・ザ・タウン」っていうのは見た「オン・ザ・タウン」はね見てない見たいけど、うんうん、これは読んだって感じストーリーラインこれを読むまでは、うん、なんかまあ文章ね読んで歌詞聞いて、うん、ああこうなんだったねなって思ってたけどそれをこうストーリー知るとすごいよく歌詞がわかるってことはよくあるよねうんわ か,、うん、かるわかるうん だからそ う, いうのミュージカルとかから来てると特にミュージカル見てからその歌のこう印象からとかあることとかすごいあ る,、ね、あ, るあるあるバースバースを 読, み読んだら変わることもあるよねあるある<笑>あるあるあこういう設定やったんみたいなのがあるよね、うん、そうこの曲でもやっぱり24時間しかなくてとか今バースで説明したりするよねう ん, うーんなるほどなるほどうーんえこれは まあちょっとじゃあちょっと役をザタッと見てからかしゃべってみる、うん、えー、っとこのここじゃあ「Where has the time all gone to?」「時間はどこに行っちゃったんかな?」そうだよね、うん、まあだから、えー、ゴーンやからどっかこう消え去ってしまったみたいな感じう ん, うーんううどこ行ったんだろうかああなるほどねうん、で 半分も、the とりたいことの半分 も, もうできてない の, ああああああいの。ああ、なるほど、そうか。<笑>歌いやすいよね。ゴとここの、ーんとと、がんとが、インを踏んでる感じだねう。で、Oh, well, we'll catch up some o t h e time. キャッチアップっていうのは何かさこう埋め合わせするとかもあるけどさ、うん、でどういうイメージなのなんかこうッレッツキャッチアップみたいなお友達がまたまた今ちょっと時間ないけどまた今度ねとか、うん、あのウ、ー、キャッチアップなんかもう限られた時間やけど次会った時にはまたこの続きやろうねみたい な, なああそうなんよねうん。 それ以外にもキャッチアップって言うとほんと先に行ってる人に追いつくとか、うん、追いつくのイメージがねやっぱあるけど、うん、あでもその追いつくのイメージから今のやつを追いつくイメージからそう飛躍して、うん、あのそこまで俺たちのこの会えてない時間もそこで追いつこねみたいなああなるほどなるほど今 日, 今日できんかったこと今度なみたいな感じそそそそうそうそうそう、うん、この役はタイちゃんの役は結構好きでこうよくこう一緒に演奏してる時もこう日本語で先に説明するやん英語やって。 まあ、あれが分かって聞くのとだそうそうそうやっぱりその日本のオーディエンスの人にう歌う時っていうか、うん、英語を 一, 個一言一言分かってもらえないかもしれない現場、うん、があるから、うん、一緒に一緒に分かって楽しみたいところがさそう、ねうん、ちょっとずつ訳しながら歌った後に、うん、もう一回繰り返しになるけどそれでもう一回聞いてもらうとすごい。うん しっぷりくることる、ね、そうあとなミュージシャンもそれ説明してもらうとあそういう曲やったんやーみたいな<笑>、うん、<笑>知らんのかいみたいなのはよくあるよねだからあの説明するとその空気感実際ミュージシャンみんな能力高いから出すよねああるある、うん、確かにそれはあるねだからミュージシャンにも言ってるみたいなところもちょっとこ う, こういう表現をしてほしいっていうのがさうん、うん、あるある 私そのいつもそれやるからあれやねんけど、うん、その分かってほしいともあるしでもずっとその演奏待たせててごめんみたいなのも あ, んの あ, <笑>あるのい。ピアノの人はこう私のしゃべりをついてきてくれるけど。 そこでお客さんもミュージシャンも、うん、あのぼーっとしちゃわない程度に説明していくのはもうちょっと腕がいる。あそうやなそうやなそれはでも大事かもしれない俺とか結構好きやからあれやけどメンバーもね、うん、そういうの好きな人を選ぶといいしで、ね、でも同じメンバーやと昨日も聞いたしみたいな空気出るもんなそれこないだ聞いたみたいな<笑>。うんなんか昔よりあの 歌詞カードを配ってたことあるよ、だから、あ, あの説明する先にこうこもいいよ、ねうん。ファーストの先にこう渡しとくと、なんかこう、で、全曲じゃなくて。もう分かってほしい、うんキ。キーポイントになる曲を、こうやっていくと、みんな結構、手持ち無沙汰っていう、無沙汰。<笑><笑>日本もわかり、手持ち、手持ち無沙汰やから、こう結構読みはるよ、みんな。 まあああの、ね、うん、うん、い, い, いまあ、著作権的にはちょっとこの YouTube でしゃべっていいのかどうかちょっと微妙なところではあるんですけど最近はやってないか最近はあのー、ホームページのにこう書いといて、うん「アメブロとかって著作権大丈夫なんよ歌詞は。 だからこれもアメブロに載せようかなと思って、これか、あの後で、うん。なるほどね、うん、私もそう知らんから、うん、アメブロはね、<笑>著作権払ってくれてるんよ。だからそのアメブロのリンクをパンフレットにビってやったら、多分みんな携帯で見て読んだりしてるかなみたい な,、えーなね。これもいいかも。歌詞がさあ、取りやすくなったよね、前はその、なんか本に書いてるとかさあ、うん、あとあの、日本の。 輸入版じゃなくて日本で作られたアルバムに載ってる歌詞とかを読んで、うんうん、あの分かるとかじゃないとさわかんなかったけど今はもうネットで歌詞いっぱい出てくるからま便利なっ、ね、あっという間にできますね便利ですよ本当にもうだからネットが便利僕なんか俺もたいちゃんもそういうこう便利じゃなかった時代を知ってるやん、うん、だけど今音大とかで教えてるとめっちゃ便利やからだから<笑>こう 便利すぎて逆に調べんくなってんの、ね、よ、うん、みんなあー分かるでな、ねうん「デ h e r e s no e x って感じなんや、ね、うん、うん、情報あるから調べたら分かんのに調べない、うん、そう調べないんだいつでも調べれるから別に今日じゃなくていいと思うねん、ね、俺らとか も, もう CD 買いに行ってレコード昔レコードとか買いに行った時にこのタイミングで中古買わんかったらもうジャズなんか廃盤になるしすぐこのタイミングで買わへんかったら もう二度と出会えないみたいなとこがあったから無理やり買うやん勝ったら絶対聴くやんみたいなうそう大事にするよねそうそんなん1曲をスキップして聴くなんてありえへんよねそうもうめっちゃ手何回も死ぬほど聴いてでもジャケットももう「なんかこのジャケット好きよ」で数飾ったりとかうそういうのは確かにあるよねう ん, う二次代やねうんねまあえっ、ー こういうい調べたらパッと出てきますがこれも後々だから、えー、雨風呂やってるんで雨風呂に乗せようかなと思ってますなので見てくださいねでこれは次今日か「This day was just a token、うん」トークンってあのニューヨークの地下鉄でもよくあのちっちゃいコインであのメトロカードができる前はコインをピッて入れて電車に入ってたねでああいうのトークンって俺はだからそう初めて行った時トークンやったけどその後ずっとメトロカードやったわ。 <笑>そうそうそうメトロカードありがたいよ ね, ねああメトロカードになってからマンスリーのなんかパスとか出てすごいっ、うん、もう行ったらそこかもマンスリーそうそうそうそう一1週間ぐらいでも、ねね、めっちゃ元取るもんなうーんそうんうあそうトークンっていうのは、えー、イメージ的には日本でもトークンで使うけどどう印みたいな印なのな イ, メイメージ的にはそうねえ、うん え全然関係ないかもしれないけどキスマークってトークンっていうのえー、使 う, ど う, ろ う, 使, う使わへん使わへんよななんか印つけたったーとか言うやんそ<笑><笑>んなイメージは確かにあるな、うん<笑>どうなんやろうな分かんない な,、うん、ははははないまあもなでもなんかこのトークンって持ってくるのがすごいこう かっこいいよねこのこいいね今日という日はもうお印だけねみたいな感じやんななんかその unspoken という韻 を,、ね、を踏みたかったああこことね韻を踏みたかったそれで 無, こう無理やりとは言わんけどいい感じの言葉を探してきたらそれやっああこっちが後付けっぽいよねだからそういううん、うん、そうそうそう両方がうまいこと収まったや、ね、ああなるほどね、うん、too many words are still unspoken, still unspoken. ああ、うん、すごいたくさんの言葉がまだ 今、うん、だ、ィてルだから今だ、にまだ、話せた状態ではないですよっていう風に訳せばいいのかうふうに約束に。あ<笑> てそうやな。ゼララが抜けてるってことな。ここには隠れてますよーってことか別にあれやで、このこうやって歌わけちゃうで、みたいな。そう、まあで、R が後ろに来てるからあれやけど、うん、There are too many words that are still unspoken. って、うん、こういうこともう感じの、うん、too many words are still unspoken. っていう感じやんな。まだ話したいこともたくさんあるけど、みたいな。ここは同じやね。 うんうこれ、ね、オーバーキャッチした。もうこれをね、あのオーバーオっていうの の, の歌い方がいろいろあって、うんうんうん、もう。こうあの白人の貴婦人の人がこう、サラっと歌いはるやつもあるし、うん、もうめっちゃもう、めっちゃもう会いたいけど、もう残念っていう感じで。いろいろ表現があるよね。あの、なんか大人やから、状況わかってるから、うん、もう。 いろんなものを含めて分かって も, も, もう今度ねっていう言葉に込めるみたいなのあるよ。オーエルかそう、大事やね。このれは大事やね。このオーエルでこの曲聴く決まるかもしれんね。私はさらっとはあいう歌はこれは。ああ、そうね<笑>そうね、オーウェルみたいな感じの人もういる。 いろんなものを踏まえた上でそこに行き着いててるっうねこう、まあ、決してさ本当にさらっとはしてないやいやなんかもう2周ぐらいしてそうやね、そういう人はなう そ, うそうそうそ う, <笑>そ う, そう人生2周ぐらいしてそう私も人生まだあやからもう1、うんうん、週いかへんぐらいところで苦しんでんだけどこれだからこれまだだからこれってえー、っと初めて会った時の感じこれはでももうっていう、あのー、かねこのお話自体はそ、うんうんあのー、ね、あのー ミュージカルから来てるから、うん、ミュージカルは2四時間しかなくて会った人たちの話ではあるの、うん、だからこれを全体見てその誰かが歌うとかすると別に初めて会ったわけではなくてでもいけるよ、ね、めっちゃ長いこと会ってたと思っちゃうけど今日会えたのはもうほんのちょっとしか時間がな、ね、もう今3時間しかないとか、うん、そうもうめっちゃ楽しい時間でパーティーでもそこは楽しいんだけどとかでもいけるし。うんうんうん 初めて会ったからではな、とは限らないなんかこう、シチュエーション的にあの同窓会で、こう昔の恋人と会ってこ う, う、ね、っていうのにも当てはまりそうやうな、ちょっとこう当てはまる、ね、ちょっとドロっとしたのができそうそ う, そうそうそう病気あっちゃう、そのまどタイムだそのんなんていうかな会うっていうこと自体よりも、同窓会で会うのもそうやけどその次まで会える時間が 予測がつかないっていうところの方が大きい、ね、ああなるほどねうーんそんな1年後かもしれない3年後かもしれないめっちゃもう明日も会いたいけどその、うん、キャッチアップサムサムアザータイムのアザータイムがいつ来るかわかんないから、ね、あーアザータイムよんなあー、うん、あーあーあーあ明日ねとかじゃなくて、うん、また今度ね、うん、ところがまた今度ねその今度がもういつやって感じあー その水兵っていうかその海軍のあの船がねマンハッタンにの港に着くわけそ の,、うんうんうん、そのミュージカルはミュージカル「オン・ザ・タウン」っていう感じじゃないけど海軍の船が着いてこ、ね、その海軍の兵士の人が降りてきてそ三人の兵士の人が。 女の子と会うわけやっんでその人たちの船は次の日には出ていくから時間がもう超限られてるその間にあるなんかあらゆる楽しいことがあって多分その別れの間際の曲やと思うんでそれ実際見てないからわかんない、ね、まあまあまあそうやけどまあそうやんな、まあそうそうそう別れる間際っていうか俺こ の, この曲をこう、まあ、大将が歌ってるのを聴いてた時は、うん、なんか2人でちょっと高級なホテルでなんかもう、うん、なんていうの ワインとか飲みながらもうもうちょっと喋りたいんやけどでももうもう時間もう明日になるしみたいな感じかなちょっと高級な感じのイメージを感じたけどね。なるほどね。うん。うんそうとどういうシーンかちょっと見てみたいよね。そうね。やっぱりその船の時間が迫ってる時やね。ねそうやなだから。うん、うん、はいまあ船三段目。 えー、ここからメロディーが B メロってこうオンジャズ的に言うとさここがこう知らない人からすると同じメロディーが2回来るんなジャズってな A の2回目が来てでここだけメロディーが変わるんですよねと気象点結に取 っ, ってでここだけだからそのこの A のとこはやっぱり最後はこう必ずこれが来るようになっててみたいなまあやっぱり。 当たり前でですすけどよよくできてますよねでここはサビでこう今までの話ともう一段ちょっと違うねキーも変わるんこれこれねっ、ねね、キー変わるからこう雰囲気がちょっと一段上がって楽しくだからこれちょうどこの歌詞の内容的にもここはちょっと悲しくて、うんうん、こう悲しいというか切ないというか。 この先言ってくれたみたいな気持ちがあって、でもここは楽しい、楽しいお話一回い一段いや。始まらないから、ねうん、すぐに落ちる。すぐに落ちるけどな。<笑><笑>でも、ここがファンでスパイスであるから、この曲を聴いてるとこはある、ね。そうそうンっていうことはダ、うん、ダッダファンが入るからね。ジャスペンダーファンネスターリン。やっぱ歌う時も、こうあの、うん、楽しい感じで歌うね、ここ、ね。うん ちょうど、うん、えっ、ー、と、うん、まあ楽しい時間が始まったとこやのにみたいな感じだよね、うん、そうそうそう、うん、ちょうどいい、まあそうだよねほんとあのパーティーでも最後の方で一応盛り上がってきたらおしまいな あ, あそうそうそうそ う, そう「縁も竹縄ですが」とか言われる時のやつやな「<笑><笑>縁ってなんやねん」みたいな。<笑><笑> 竹縄っふだんみたいな<笑>普段使かへんけどあそこでしか聞いたことないけどな<笑>縁はまだわかるけど縁も竹縄竹縄って何やな<笑>でもま あ, あの知ってる人コメントに書いてくれるかな知らへんとわかることやけど<笑>まあ進みましょう<笑>「come the time for parting」 あのパーティングパートお別れっ感じよね。うん、うん。スターリングと犬踏みたいからパーティングになったんだああ。普通やったら。うんだよ、ね。うん。うん。うん。うん。うん。ああ、そうかそうかそうかそうか。そうか 本当は逆逆転してるけどこう持ってきたかった。そ, うそれをこう強めるためにカムスあとパーティングを最後に起きたかったから。うん、そうやな。ここに起きたかったから。うん。Time for お別れそれがでもあの日本で歌ってて、そのもしくはそのアメリカで歌っててもパーティングをちゃんと聞いてもらえるか分からへんから、うん、そこをちゃんと聞いてもらうと。 こもらわないとパーティーとかに聞こえる困るからあパーティーに聞こえるのねうー ん, そうそうそうなんかちょっと別れてんのよみたいな仕事さんを入れながら歌うこともあるあーなるほどなるほどー、うん、パーティング か, かれえこれはだから英語としてはこ う, こういうふうに使うことはまあ歌詞やからあるって感じ歌詞やからあるそうそうそうね、うん、日頃ではなかなか言わないねそうだねこういうかはいレッジャス the great.。うんうんうん。こん、僕たちが持った。もう、この昔のあの関係代名詞やから<笑>。<笑><笑>あの、私たちが持ったところのもの<笑>。わからへんちゅうね<笑>、そんな日本語使ったことない<笑>。えっと、いや、まあ、自分たちが、こう、一緒に過ごせた時間、うん。自分たちがやってきたこととか、うん、あの、ね、楽しかった思い出とか、やってきたこと。 うん、もうあのありがたいと思って、うん、あよかったって思うことにフォーカスして、うん、もう別れなきゃいけないとかいうそっちの方じゃなくて、うん、楽しかったメモリーの方を大事に し, ようしたい。レッツってことはまあ何ていうのも 私, 私もそういうふうに思うねっていう感じうから、うん、あなたもそう思ってみたいな。ああなるほどこういうかわいいですね。 それ一緒に過ごせてよかったと言う気い私もあれけど、うんうん、まあでも歌詞ってあんまり説明しきらん方がいいもんね。だ, ねこれだって こ, これそこまでの内容をさ日本語で入れたらこれ多分こ こ, こ, こからここぐらいまでくるよん<笑><笑>長いうんこのでも「レッツ」が結構ポイントよねこの私もあなたも、えーっとうん、ねこの喜ぶ方、ね、私たちがしたこと喜ぶ方向に行きましょうよみたいな感じで。終わろうよっていう感じね。 で、ファツとカム。ファツっていうのは、これこれがこれってことそうそうそう。だから、Let's just be glad for what we had and what's to come. うんうん、うんで、Let's just glad, 過去に終わった what we had, 今までの、例えばこの二十四時間でやってきたことを。嬉しいし、うん、また今度やってくることは、What's to come? これは What is to come なんで。けど。 新しく来ること、だから要は、ま、将来二人でまた会った時にできることとか。今から楽しみにして。楽、うん、しみしてよ、あ、こっち、こっちにかかってるわけや、うんそうそうそう。ね、で、一緒に楽しみにしとこうねっていうことだよな。うん、あだから、こう、この方訳だけじゃ、この、ここの部分の深いとか、ちょっとわかりづらいよね。 うんうん、まあでもしゃあないよなでもこれ十分いいと思うけど一緒に過ごせてよかった、うん、きっとまた そ, それをどう言うかやなまた今度会うことも楽しみにしようねとか言ったら長いからね、うん、そういや こ, のこれぐらいがいいねこのいい話がきっとまた会えるから一緒に過ごせてよかったっていうのね、うん、これいいですね。うんうん、そういう気持ちって感じ、はい、はいであのまた同じ雰囲気に戻ってあと最初の雰囲気に戻って。 Uh, エンブレイスとは、う の, こうあのすごいお互い大事にこう、うこうやろうう、うん、うあのエンブレースこう、愛し合うとか、抱き合うとか、お互いのことを大事にするって感じじゃないけど、うん、そういうまた細かく書くと、 日本語的にいいななちょっとな<笑>なんかエンブレイスって言って抱擁するとか抱きしめるって言葉が出てくる気がするけどイメージ的には、うんそうそうえー、エンブレイス・ユーとかってあるや、うんエンブレースユーっていうふうに言ったりするって、うん、エンブレイス・ユーっていうのはどういう意味だからあなたを。エンブレイス・ミーをやっぱり私のこと大事にしてねーみたいな。 Embrace you。もうそういえばそうあなたのこと embrace、うん、なんかあの a d o r と似たような感じ。adore な。なかこう美しく見せるっていうか、うん、もう大好きなものとしてすごい大事にするとか。うんうんうんうん、なんかさ、あのー、オペラでもよく出てくるんだけど、その。 あのアドワーの役みたいなやつが出てくるけど、日本じゃあんま使わん感覚やよねなんああそうそう。日本はその愛とかをこうダイレクトにはへんからね。そうそうそうそうそうそう。もうこうダイレクトにまた日本語に訳しちゃうと日本語の良さとか雰囲気とか崩しちゃう、ね。そうそうそうそう。ちょっと日本じゃちょっとつかみにくい感じになるよね。うん、そうそうそう。だってあの、うん、父の日に I love you that とか言って向こうアメリカは言うかもしれんけど、お父さん愛してましたよ。<笑> 言, わね、言わへんな。<笑> 最近でこそちょっと言うかもしれんけど。ね、だからお父さんありがとうになるじゃん。あ、あそうそう、ありがとうになるね、確かに、ねそうそうそううん。その感覚をどういう風に埋めながら、どう近づくか。そうやな。多分訳す人はいっぱい。うん、訳とかあるやろな。このな、エンブレッシングいう、エンブレッシングのところが、ここの訳がすごいいいなって、やっぱこう。なんかなんとなくこう、なんか抱きしめるって感じやけど、もっと一緒にいたいけどっていう感覚の訳し方が。 あこの空気感がいいなってめっちゃ俺は思ったけど。あ, ーありがとう、うん、そうそ う, う、うん、こうなりました。じゃあで<笑>サ、サんまちももうちょっとサム。もっと時間があったらもっと一緒にこう、あの、うんね、お互いこうイチャイチャしてられるのにみたいな感 じ, じない。<笑> アドアっていうのは基本的に尊敬するとかっていう意味だけど男の人がよく女の人とか女の人も使うの男の人に対してそれはアドワアドー。そう。Adore. Adore. Adore you. So, you, you. もうなんかも愛するものを愛する気持ちっていうのは全部そうや。ああ、なるほどね、うん。そういう感覚なんや、まあこう。ラブともまたもっと違 う, う。なんだか、うん。アイアドアユー。なんかもうすごい。 こう何もかも含めてこう包み込むように、うん、なんかもしくは崇めるように崇めるって、うん、あなたのことを尊敬してますってよくこうなんか尊 敬, と、ね、尊敬っていうかねちょっと私の中ではちょっと違う っ,、まあ、っていう役がね結構あってっあ、うん、尊敬はもうあの師匠みたいな感じで師匠さんそうやな、うんでも あ, のあれやん日本語でたっちゃう おしたい申し上げてますみたいな感じ。あ, あ、親うっていうの親うっていう感覚かなイメ、えージ的アドアーはね、うん。そう。で親う、そうやね、そうそうそう。それに一体の両方混ざったような感じですよ、ねうん。うんうんん。だ、some there's some much more r a c i n g はまあ、えー、もうちょっと時間あったらイチャイチャできてたのにみたいな感じで、ねうん。そうそうそうまさにそ う, いうこと。Still be done。うん。 もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、ここもいんねんねう、<笑>でもう、も、so、うん、も<笑>、so、うん、もう、ね、もう、もう、も、uh、う -huh、もう<笑>、う、もう、もう、う、もう、もう、ももう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、う、う、う、う、 じゃねこ、ここまで泣いたあかんもんな。で一緒にいたいけど、ここも時間がもうなくなっちゃったよみたいな感じで。え、うん、あ、て, ってかで。センテンスとして、ここまではな、うん。うん、ここからう。あ、そうか。これがも う, わもう終わっちゃ終わもう。 もう終わってしまうみたいなまだまだや や, や ら, やらんねばならないエンブレーシング。まだちょっと時間が、もうちょっとイチャイチャしてる時間はあるっていう感覚いや、あの、すてきな場合ばならないイチャイチャがまだもっとあるってこと。まああ。この、<笑>で、そうまちもエンブレーシング、すてきなんだから、私らもっと、ほんとやったらもっと一緒に時間過ごして、もっとなんかいい感じになれるのに、うん っていうのが、捨てを l ビ to be, to be っていうのは、将来的になさねばならぬこと。うん、なさねばならぬほどか。ああ<笑>。かまだできてない、<笑>まだできてない、エンブレイシング。だから、s t i l e はエンブレイシングかか。ああ、ここここにかかってんのか。そうか。そうそうそうそういうことか。う ん,、うん。だから、こう、もうちょっとイチャイチャせなするべき時間か。そうそうそうそう。フレーズとしてここで切れちゃうから意味もこの。うん んじゃうかもしれないいけど、繋がっているのそのちもでここ は, こ, こ, はもうこれだと分かりやすいものでそククククってるのああ、ああもう時とかああ、もう飛行機乗らなかったそっ か, そうかレーシングってねそういうこう、ま、そのレースってあ の, あのレースと一緒やろカーレースとかと一緒でこうこうまあ なんていうのこののこ時計の針がチクタクタ進んでいくるみたいな感じああ、はい、もうみたいなあの次元爆弾爆発するまでのこ う, <笑>うみたいな時間のこう感じがこれもだからオーバーとかじゃなくタイムイズオーバーじゃなくてレーシングってとことこのエンブレーシングってことこがすごいねあそうそうこの「レーシング」っていう言葉ですごい好きやこの中でなんかこうすごいハラハラ感がハラハラ感がある 時間って、あ、もうあと、あと三分で電車が出るとか。うんうんうんもう、あ、でも、ギリギリまで頑張る感じ。うんうん、<笑>これは、これはいい歌詞やね。いい歌詞やね。ね、うん。うん、ね、まあ、ここは皆さんに、そう、オーエル、オーエルキャッチアップャー。サマーザ タ, タイム、また今度ね。でもタイムスレイシーで、これでも、あの、ギリギリまで頑張んないけど、もう時間ないから、うん、もう将来また今度ね、でも、今度っていつやろうって思いながら、バイバイですうん。 いやーもうこのもうないかもしれんよ そ, の、うん、いやそうだねないかもしれんけどそう思いたいみたいなとこも含まれてるかもしれんしみたいなうんこれは胸キュンしまくるよねねきっと、ね、これちゃんと分かってこの曲聞いたらこれねたいちゃんが歌ってるやつがあるんでもうあれめっちゃキュンとあのたいちゃんあのなやったっけあそこの概要欄に「あのペダル踏んでうるさくてごめん、ね」とか言うあれがむしろめちゃよくて。 なんかあの古いレコード聞いてるみたいな印象で。うん、うん、あれ自分で弾きながら歌った。そう、ね、出、う、たんやけどね、あの、弾きながら夜中に、そう、あの、家族寝てるから、ちっちゃい声でちょっと弾い て, 歌って。素晴らしいですね。うん、まあ、またこういう。解いてんけど、ちょっと年末になんかアップしてみたの。うんうんうん、いやいや、良かったよかった。ったいや。 あれはいやこれはいい企画ですね。ぜひまた続いてやりましょうよ。これはいー本当嬉しい。ありがとう い, いなんかいい曲いっぱいあるからね。ああ片っ端からやる。このいい曲いっぱいあるのね、どういうふうに日本のお客様に伝えるかやね。うん、でこうこうやってゆっくり説明できる時間があったらいいけどさ、うん、ライブってないやん。ここれれだかからら上げていくから ライブのやる前に、こ れ, ちこれち、ち ょ, ちょっとずつ、こ<笑>れ、だから、ちょっと、あの、ちょっとずつ。それがさ、またあの、ジャズってさ、こう、あの、予定調和通りに予定通りにいかへんから。行かへんから。やらへんかった。そう、ここ、この曲やれへん。<笑><笑>あるような。こない、さってさまあ、わ、まあ、かるわかる。あ、でもね、それすごい大事で、こないだあの、 昨日、おとついかおとつい俺、とく、とくちゃんと一緒やったんやけど。はいはいはい、うち、後藤孝治と昔よく仲良くやってて。で、久しぶりに、もうコロナで延期して延期して1年越しでやったんやけど、3年ぶりにぐらいにやったんやかなもう、もうみんな3、4人仲ええから、もうリハーサルももうはしゃぎまくって、なんかこう、みんなああだこうでやって。で、ファーストステージ、リハーサルでやった曲、1曲しかやれんかって。<笑><笑> もう特に何しようかなとか言って「もういやもう楽しくなってきたからインスト<笑>やるらねやね」か と, やるとか言って全然全然予定にもない曲が始まってみたいな<笑>いやでもそういうのがジャズの生ものの良さやけどでももうそうやね、うん、その で, うでもなんかかのあのタイトル言わんと歌い始めたりするから、ね、みんな困るんだよね<笑>ああまあまあまあまあまあでもそれがま あ, あのドキドキ感があっていいですよ ね,、うん、ね多分全部はやれへんけどさすがにね、うん いやーこのこの歌詞企画は俺も<笑>要はちょっとずつ覚えたし歌詞もななんかこうなんとなくは分かってるけど こ, このレーシングとかここの文ここは一番難しいとこねやっぱみんな訳しづらいところですよねここはそ う, だ、ね、うんで も, も、ね、こ, こ, んここがめちゃくちゃ切このレーシングを今日知れたのはすごくああのあこういう意味なあのレーシングってからもっとせっ切迫してるけど時計の感じですごい分かったわ。 そう私はあの時計が頭に浮かぶねうんなるほどねいやーこれは面白かったですねぜひぜひ聴いて皆さん聴いていただきたいと思いますが、えー、今後もまたやってあの曲を変えていろいろやっていきたいと思いますなんかあの、うん、ポップスの曲とかもやっていこうねなんかあそうだ、ね、ポップスの曲とかあのこの間言ってたあの、えー、さっき言ってたあのアートブレイキーのあの MC のと あ, ー面白い<笑>あれめっちゃ面白いなああ次あれやろうか YouTube で見てて、あ、お客さん笑ってるのにとか、あの、この一言でものすごい空気感変わったとか、いっぱいあるやん、そういうのって、MC で。そう、ねかかね、そうそうそう。ああいうの分かるとめっちゃいいかなと。で、今の、YouTube で見れるからさ、これはた、うん、これ、見た後に YouTube 見てもらうと、こう見方全く変わるんちゃうかなと思ったら。うそうだね、うん、そうだね。はーい。というわけで、ありがとうございました。またやりましょう。うういはいはい。